はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、和歌山県に来ておりまして、和歌山といえばめちゃくちゃ有名な銘菓があるんですよ。皆さん、かげろうって知ってます まあ、和歌山がね、詳しい方だったら絶対知ってますし、詳しくない方でも、かげろうって聞いたことあるよって方いらっしゃると思うんですが、本日はですね、レデント、かげろうカフェという、ここだけ限定、生かげろうがいただけるお店となっております。普段は本当に人気で、平日休日問わず、ガンガン売り切れるんですよ。ちなみにね、こちらのかげろうカフェさんでは、生かげろうのみではなく、もちろん通常のかげろうや、ケーキなんかもね、販売しておりますので、 気になる方は、ぜひこちらのカゲロウカフェさん来てみてください。ひとまずですね、今回いただく生カゲロはもちろん生物、生果でございますので、早速ね、店内に入って、一番美味しい状態の生カゲロを食べていこうと思います。 ということで、ただいまですね、店内に入ってきました。今回ね、いただくのが先ほどご説明した生かげろうなんですけれども、そちらのですね、かげろうカフェさんでいただける生かげろうのラインナップがこんな感じになっております。まあ、基本的にはね、これ生かげろう、普通のかげろうの方にクリームがね、挟まったタイプや、こんな感じで和風から洋風からいろいろありまして、季節によってはね、季節限定のメニューなんかもあるんですが、カフェですので、このパスタとか、 サンドとか軽食系なんかもございますのでぜひランチ等にでも訪れてご飯もね食べてみてくださいで本日ね僕がいただくのが生かげろうもちろんいただきますただメインはですねサムネにもございますがとんでもない量のカゲロウをいただくことになっておりますのでお店もね準備ができるまでもう少々待ちたいと思います<笑>ということでただいまですね僕の目の前に100本のカゲロウが出そいました ちょっとねあの合成に見えるけど全然合成じゃないですとんでもない量がございますちなみに重さで量はどれぐらい今1 3キ ロ, .3 キロこんなふわふわのメーカーで1 3キロ<笑>すごい量ですねで、まあ、今回ですねこの100本のカゲロウの大食いプラスね生カゲロウちょこちょこと、えー、いただこうかなと思っております僕の席から見るともうこんな感じです <笑>見たことがない光景が広がっておりますが早速ですねこちらのカゲロをいただいていきたいと思いますいただきますそしたらひとまずまずね1本目ですねもうね見てもらったら分かると思うんだけどもほんとこれとんでもないふわふわなんですよ一瞬で大バカの1箱がねなくなりますからこれぜひね皆さんも食べてください うんうまっあ半年ぐらいちょっと和歌山来てなかったから僕もご無沙汰なんだけどこっち来る時はね絶対買って帰る一品ですねうん今多分僕が外れ間違ってなかったらこれが 10本目だと思います<笑>うんうまっ個人的にはこのかげろう食べてるときはブラックコーヒーが好きなんでこれと合わせていただきますねあーうまいわあーうまいこれちょっとね僕のおすすめなんですけどホットのねあのミルクコーヒーとかちょっと甘めのコーヒーとかを用意していただいて浸したりするとねよりまたうまくなるんでコーヒー味のかげろうお楽しみくださいうん 今ちょっともう数分かんなくなりました<笑><笑><笑>飛んだ<笑>分かんなくなっちゃ う, <笑><笑>うまい すごい速度で食べてるけど全然減らないねやっぱり<笑>甘みもしっかりあるんだけどやっぱ生地が軽いからねパクパクいっても全然飽きが来ないというか重さを感じないですねやっぱりちなみに一番大きい箱で一箱何本ぐらい入ってるんでしょう 45個そうするとじゃあ2箱ちょっと分ぐらいここにあるわけで す, ですね、まあ、なかなか100本っていうのは僕らも初めて<笑>そうですよね<笑>ちょっと本当に今こんだけ食べて気が利かなかったなと思ったのが中身、ま、は一回も見せてなかったねかげろうはねこんな感じでこのふわふわの生地にクリームが入ってる感じなんですよ でちょっとね、外側が、ま、シュガーコーディングみたいな感じでほんのりサクッとする食感になってるんでほんとねこれは何個でもいける。<笑> 撮影を始めて10分経たずで一皿完食しそうなんですがそろそろ生かけ炉もいただけそうなのでうわうわーれ、ありがとうございますで生かけ炉をご紹介する前にこちら一皿完食してますうん、うん、ということでただいまですねこちらの大皿一皿完食させていただきましたこちらのね 生かげろうぜひ、ね、皆さんに紹介したいと思うんだけどこちらが、ね、先ほどご説明していた生かげろうなんですけれども左からえプレーンの生かげろう続いて黒蜜きな粉にチョコクリームで塩ミルクのこれ4本でねセットをいただきましたうわうわうわちょっとプレーンからいただきますううまい うん、何度もね食いに来てるけどやっぱうまいわ、うん、<笑>でまたね黒蜜きな粉がうまいんですわうん<笑>うま っ, やっぱもちろん通常ねこのかげろうもおいしいんだけどこの生クリームとかが入ってることによって全然変わんねうんうまいなあ あー全部うまもうねすぐこの生かげろうの4種類完食してしまいました是非皆様このかげろう自体はシンプルなものなのでご自宅でもねこう生クリーム挟んだりしてアレンジしやすいので自宅でね是非ご自身で作る生かげろうも試してみてくださいうまいね 例えば確か以前ね春頃来た時はいちごの生かげろうとか抹茶とかもね確かあった気がするんだよねなのでちょっと四季折々お料理ね多分季節限定結構変わってくるんで和歌山に来る際にはチェックしといた方がいいと思いますちょっとちなみにさ何目来たら数字が分かんないのでみんなはね多分上で見えてると思うんだけど一旦数えてもいいですか 残り45本なんでちょうど一番特大サイズのかげろう1箱分ですね<笑><笑>そしたらこれでですねオーダーの2皿目も最後の1本でございますうんうん、まもう気づいたらこちらの残り1皿のみでございますねあ生かげろうがはいありがとうございます とということで、ただいまですね、第2陣の生かけろ、いただきました、今、撮影している12月頃にはちょっとまだ早くて、売ってない期間限定もあるんですが、まずこちらがいちごクリーム、続いてマロン、これね、いちご、これね、見て、うまいよね、もううまい。<笑> で、こちらがキャラメルでこちらもね、えー、限定でまだ販売しておりません、ね、板チョコというメニューとなっております、えー、第2次はこちらの5本のセットをいただきたいと思います実はですね僕も前回春ごろに来た時に3時過ぎに来たのでこのいちごクリームが売り切れてましてやっとね念願食べれるということでいただきますおいしいー <笑>ちょっとこれほんと食べてこのクリームね甘くていちごの香りしっかりとするんだけどこのね上にかかってフリーズドライこれの酸味がねちょうどよくてベストですこれでも100本食えるね<笑>続いてこちらマロンでございますねもうしっかりとマロンも乗っててこれ絶対うまいよねいただきますうんー うまいでもほんとにねカメローさんのすごいところは和菓子にも洋菓子にもなるところこれがすごいところよこれねほんとにあの今僕が絶賛しすぎて半信半疑になってる方もいるかもしれないんだけどこれ一回食べに来てちょっと一個言っとくけど別に今日案件でも何でもないですから僕が大好きすぎてお願いさせていただいて撮影に来てるので僕の愛を今日の動画でね皆さん受け取ってくださいこれマジでうまいですちいごは一旦 置いといてちょっといきましょういっぱいもかけろ食べてるからってのもあると思うんだけどこのねキャラメルの苦さがいいねうんコーヒーでも紅茶でも合うちょっと板チョコなんだけどみんなに見てもらおうかこんな感じで薄い板チョコが入っててちょっとこれねやばいと思う <笑>ふわふわの生地に一番邪魔にならないちょうど合う薄さですねちょっと皆さんねこれもしこの板チョコ食べたい場合はこのバレンタインデー前後とかがこれ狙い目らしいんで是非、ね、食べに来てみてくださいこれすごいわ本当にすごい<笑>ちょっと最後にですね今いっぱいねちょっと甘いもの食べてるのでこのイチゴですっぴーさせてください <笑>おいしい<笑>うまフ<っ笑>見てくださってる皆様は知ってると思うんですけど僕ねあんまりこう甘いものが得意じゃないってもう自分でもね 言ってると思うんですけど本当にこれはもうそんたくん抜きでカットしてるわけでもなく今今日一日ずっと辛い顔一回もしておりませんそれぐらいね本当に美味しくて食べやすいものなので何度も言い過ぎてるとは思うんですが本当に一回食べてください<笑>もう最後 の, のね1皿い皿だきたいと思います、うん もうね時々現れるみたいなのでそれもね楽しんで来てもらえたらいいなと思います。<笑><笑>ということでもう気づいたらねもうね残り10本でございますこんだけ食べてても名残惜しい感じはあるんだけどスッと食べてねごちそうさましましょう。あなんか楽しいい時間間あっというだね ラストに皆様におすすめしたいのが、かげろうアイスっていう、まあ、アイスもね、発売しておりまして、今のところはね、もう本当にこのかげろうカフェさんか、この近隣のファミリーマートさん、本当に一部限定で販売してるものなので、なかなかね、遠方の方とかは食べるの難しいと思うので、かげろうを買っていただいて、家にバニラアイスとかね挟んで食べてみても、絶対美味しいんで、皆様、ぜひお試しください。で、プラス、和歌山に来た際にはね、本物のかげろうアイスも食べてみてください。 あああすみません、催促したみたいで す, すみません、<笑><笑>ちょっとね、あのこれアイスもいただきました、ちょっと後ほどね、最後に食べてみたいと思います。<笑>だから、自分で面白くなってきちゃったんですけど、<笑>こんな食うやついないですよね。<笑><笑> そしたらですね100本あったあのカゲロウこれで、ね、最後でございますちょっと最後いただきますうんうまっ締めの前に最後にアイスでございますねアイスはこんな感じで2個入りになってるんですけどうわー冷たうわー美味しそうまあこれまた締めにさっぱりして良さそうだ最後にねアイスいただきます うん、うま今日は撮影なので出してすぐ食べてるんですけどちょっと時間を置いて半時ぐらいのアイスにするとベストな美味しさだと思います。とい う, んうんうんうん、うまことで本日はですねこちらかげろう100個にアイスのかげろうそして生かげろうとすべてきれいに完食させていただきました。 ごちそうさまでした。 締めに話すことがなくなってしまうぐらい色々と魅力をねお伝えしてまいりましたが本当にですね今回別に案件抜きただ僕が好きだからということで撮影をさせていただくぐらい愛する名画でございますのでえ和歌山に来た際それ以外でもですねえ関西の方でとかカゲロウ売ってる場所いっぱいございますので見かけたらねぜひ皆様も買ってみてください生かげロウにつきましてはどうしてもこう生ものになってしまうので一日のねそういう量が限られてきてしまいます生かげロウが食べたいお客様はですね できる限り早めの時間帯にご来店いただければ好きな種類を食べられるかと思います季節限定もたくさんございますのでぜひ皆様この生かげろうもねこちらのカフェで食べに来てみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらは概要欄からチェックをしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあねごちそうさまでした<笑>